以前のゴーマ節から姉さん僕もう。<笑> 降ってきたなビンそろそろ村へもエルラあの茂みの中ビードだが風上な上この雨でこちらに気づいていないエルラここは俺に任せてくれ仕方ねえよなやるからにはし存じるなよ 実は順調に成長して進化すればかなり頼れる相棒になりそうだすな当初の目標はこれで達成だ協力感謝するよほとんどお前のおかげだろまったく村一番のカリドさんは健康 その駆け足の音もするまさかおいやめとけ探索の終盤で準備の心もとないんだぞただでさえ最近のモンスターは妙に凶暴なんだダメだ父さんだったらきっといや絶対に逃げないなんだ今フィンの目 俺はずらかるぜお前も無茶はするなよこっちか 普段はおとなしいサンドタートルがなぜ目に狂気が宿っていた助かりました二人とも無事みたいでよかった俺はフン、うん、私はリゼットこっちは リゼットにピオカそれにしても私たち…この北のウェスカテ村ェスカテはモンスターの大群に襲われた逃げ切れたのはたぶん私たち二人だけえっモンスターたちがなまがまがしい勝機をまとった ここも安全じゃない俺の村に来てくれ ジ隊長総当作戦が完了しましたうん村人の人とりなく重軽傷者とも現在東の奥で治療を施しております村にこれほどの被害が出たというのにウェスカテ村に送った石膏から何か報告はそれがウェスカテは全滅とのなんという ことだモンスターたちが村を襲ったということはしか探し出すのだはこれが剛魔説世界そのものが大きな悪意に包み込まれたようだ。 この村の村住民か俺はそうです。この二人はウェスカテ村から。<笑>そう私はリグランド石キ騎士だ第三ロッセの村民は皆無事だ。今は人もウェスカテは、ま、に<笑>ロッセも村への被害は抑えきれなかったロッセとウェスカテが同時に襲われるなんてそうだこれらは 女高マセは百年周期で前期も十八年前よ高ウマセツだ隊長、うん、どうしたア手です女の魔族アルフレッド 赤騎士団ですが間違いない私たちの村を起こすのは何者だ偉大なるゴーマ皇帝より英語を授かる娘といわれる魔族の将クランケたち 村人は避難済みですねまあ、そちらは後で探すとしあらあら元気嘘だろ傷一つないなんて死の力 前の村で試した薬のもないですあなたあのウェスカテとかに近しかしどうやって私の結界をいいでしょうあなたたち兄弟は特別入念に投薬と検査を行いましょうみんなが殺されてしまう何もできないまま 見ているだけなんて。でも、このまま目を閉じてしまえば俺は。そう。目を閉じてしまえば君は。そうだ。その瞬間。そうだ。目を開くんだ。さあ、竹木赤よ。今こそ、燃え上がれ。 あの人 こ, この圧力何が一体？何 が, 一何がピンの瞳が？ 何だ目がああ、傷傷滅菌きん症だけ報道 あ, ああゴームの知り退けた待て二房で赤の紋章 魔を退け、妙にしょそりゃそうだそしてそれこそがゴ魔マ説を終わらせる唯一ゴ魔マ説を終わらせるニや…ニオニオニオニオニオニオニオニオニリニット 落ち着いてリュートミアさん、これはリゼット、ティオを見せ呼吸や脈は正常だ。眠っているようにしか見えない。この症状、リゼット、ティオをオートのセリオ院で見てもらう。<笑>はい…そしてフィン、君にも。 もっとユドミラさん俺も元よりそのつもりだよろしくお願いします今夜は冷える上にこの雨だひとまずここで夜露をしのぐことはいご<笑>マ説紋章この世界とそして俺に何が起きてるのかそれを知るためには。 俺は。